サントリー「JWAVE」JWAVE、Radio 坂本坂本龍一、えー、がお届けしていますえっと、だからみ ん, みんなは基本的にはその3人が2019年度一番好きなものをつあげるというコンセプト で,、うん、う い, うでいいですかね、うん、でも今までやってなかったのが不思議ぐらいの企画です、ね、そうなんですよね<笑> いや、本当なの昔僕の一人でやったことも あ, あったよね年間で一番なかったっけもうも妄想妄想ですか<笑>妄想か妄想得意だからね<笑><笑>はい<笑>えーっとこ全部でこ年間ここに上がってるつまりオンエアしたものって何曲あった 去年は5回だったんでだから 50, 50ちょっとぐらいじゃないですかね50いくつと5060ですねえっ、ー、とまああの2020年年頭ということでね2019年去年1年間、まあ、僕たちが面白いと思って応援したものの中からそれぞれ湯山賞長島利佳子賞坂本龍一賞賞ってつけるとなんか。はい あの格差がつきすぎちゃうねまあ一番面白かったのは心に残っている<笑>記憶に残っているなんかもう一度聞いてみたいなっていう一つずつねあれば、はい、じゃあ誰から行こうかな。 なれぬにしようかな神様の言う通りはい、柳、は、澤、い、さんです、はい、いいすか今すごい古風に指を回してるそう、ね、古風<笑>そうしないとわかんないもん頭の中でやる の, <笑><笑>の久しぶりに見たこれの、ね、光景を見まして最、ね、近やらないななん<笑>でだろうランダムに決めるとかいうことを考えることがもうないのかもしれないですね、えー、それどういう管理社会<笑>管理社会なの、ね、それ 年功序列。<笑>そうですね、なんか、誰かが決めちゃうんでしょうね、きっと。ランダムって、じゃあ、ランダムで流しもたんですね。い<笑>いですか、じゃあ。ええー、環境の新立て神社。ありました。うん。ちゅんちゅんちゅんちゅん。雨の音とは思えない音ですね。ね、はい、新立て神社ね、うん。この人は年間通して水野さんという方は。で、ちゃっていいのかな、あの。そうですね。たくさんフィールド。レコーディング音を。 送ほらこれだ。 知ないけどうんうん、このカ エ, ルとカエルだけっていうのもありましたよねありましたね、うん、やっぱ2種類ありましたね、うん、た で, <笑>でもカエルだけはやっぱりカエルの音像きれいだなっていう感じだけど、うん、こ, れこれはもう予想を超えてまさか雨の音とは思えない音する の, の、ね、生音ですもんねこれが ね, ねまあ最初に言っちゃうと面白くないのかもしれないけどやっぱり フィールドワークというか生の音世界ってめちゃくちゃ強いですよね、うん、<笑>まあ得といえばお得といえばお得でねずる、ねうん、いといえばずるいかもしれないけどでもなんかじゃこれを作れって言われた時にできないんじゃないかなって思いますよ ね, すよね人知の及ばぬところですよこあとこの方録音もうまいですよね<笑>毎回綺麗な音 で, な音でバイノードでね、うん、もう一人あのいますよね たくさんフィールドワーク、うん、フィールドレコーディングを送ってくれてなかなかいいんです、うん、うちもね、うん。ということでした、はい原神社えー、水野さん、はい、まあそんなんで、ね、本当にね五十、えー、数曲あるのかなもうあの面白いものばっかりだったって言えますで選ぶの本当に大変だったし、うん、これだけの量を。 まあこのお部屋しなかったものはこれ何倍かあるんで、はい、随分ご迷惑をおかけしております本当に育児で忙しいところを<笑>いいいいいいいいすみませんい い, い, い勉強になってます本当にこっちもということでま あ, あの新年早々ですけども2020年初回のねえー、今回の優秀作品に行ってみましょうかねはい<笑> なんか今回またフィールドレコーディングすごい多かったじゃないです か,、はい、多かったで す, すごい面白いと、ね、思ってそうちょっとねそれが嬉しかったんです私、うん、かなりだからちょっといいですか菅原さんの、はいましたね、<笑>菅原さんの最初のこのいくつかいっぱいあるんですけど塩釜はい塩釜港の手船着き場のはい、はい、じゃ あ, あ教授は何<笑> の, 塩釜の 戦場が取られちゃったの で, <笑>ですよね僕も撮られたと思いました、はい、年間でも紹介したもう一人のヒールドレコーディングのユー、はい、水野さんはこ、い、の塩釜ではなくて川崎大使はいああこれもすごいなかなか面白いんですよ、ね、これ「ポんとこあめっきり」っていうのう商店街にある雨屋さんですねうんこう長い雨をこう切ってる男 こういうすぐつけられるでしょ一緒に、ね、あそうですねこれでもすごく日本っぽいビートですよねビート感が、うん、インドっぽくないそうですね西洋っぽくもない西洋っぽくもないし他のアジアの国にもなんか存在しない和太鼓の和太鼓の音ですよ ね,、うん、ねこれまターみたいなところで切ってんだも、うんうん、きっとね、うんうんうん、ああ包丁大きな包丁でこういうリズムがあった方が切るのが、うん 楽なのかな労働が弾むみたいなことなのかな それすごい、うん、すごく聞いてていいなと思ったんですけど、うん、でももしかしたらこの飴を切ってる人はこういうパフォーマンスをしてるかなっていう感じもするからそうなるとパフォーマンスを取るというのはフィールドレコーディングと言えるのかっていう疑問もちょっとあったんですけどねあまり細かくしいませやめましょうよ<笑>そうですね、うん、正月から人口の音混じってきますからそうです、ね、今後そうです、ねうん、細かくやってると分かんなくなっちゃうんです<笑>こっちも<笑> <笑><笑>あのね、うん、労働と音楽って、うん、まあ、関係あるじゃないですか音楽の起源みたいな起源論みたいなのも音楽学であるんですけど、うん、もちろんわからないんだけどさかのぼってみないと誰もわかんないんだけど、うん、労働起源制ずっともあるんですよ、うんうん、で労働から 音楽が始まったというスに座って、えーうん、すぐに僕たちでも思いつくに「あれんそうなそうな」とかね、うん、あれはでもねまあ僕が習った40年前の音楽学ですけどもあれはでも実際にあれを歌いながらやると労働にならないっていうがあるんですね あ, <笑>あれはあの明治時代にこう線路 こう全国的に敷いて鉄道を普及していくときにその線路を敷かなきゃいけない大変な労働ですよねそういうやっぱり掛け声かけるんだけど実際に、はい、やってくださいって言ってやった掛け声と実際の労働の現場でやってるのとは違うとい う, う、うん、話を僕は印象的に今でもよく覚えてるんですけど有名な民族工学の小泉文雄先生がそう言ってたのを。はい なるほどなだからその意ジじくもおさんが言ったように、うん、これパフォーマンスなんじゃないの、うんはい、だから仕事でもありパフォーマンスでもあるんですよ、うん、きっと、うん、でそこがね、線引きの中のたぶん難しいと思うでも、うん、本当に誰も見てなかったら違うリズムになってるかもしれないんですよ。うん、そうですよ ね, ね そここはね、なかなかか難しいところかだから例えば今はもう地球上のことはないかもしれませんけど未開のどこ奥地に行って、うん、今まで知られていない音楽をフィールドレコーディングしてきますというような学者さんがいるとしてやっぱりその日本人なりあるいは白人の学者がねその未開の村に入っていったらで、いつものとおりやってくださいと言っても、うん、多分いつものとおりやらないんですよ、うんうん、人間っていうのは。うん 何が本当かってなかなか難しいっていうのがずっと思い出しました、うん、今、うん、でもいい話してくるなと思って、うん、これ聞いててそのでも雨の音だけだとやっぱりパフォーマンスの音に聞こえるのがそのいろんな声が入ってきていい、うんうん「いらっしゃいませ、はい」みたいなそれが全部通すとやっぱりフィールドレコーディングだなって感じがしてくるんで、ねまあ、あんまりフィールドレコーディングっていうそのジャンルにこだわる、うん。 のもね、うん、どうかわかんないよ ね, うですねもう 今, 今後は ね, で, ね、はい、でもこの水野さんもあのたくさん送ってくれて<笑>なかなかとてもどれも面白くていいですよ、ね、あの次の2つの水金窟なんかもん、ね、か、ねはい、本当に、うんまあ、水金窟自体がいい音だからね絶対に、ねうん、この水金窟の2個目のやつ聞いてみませんかあいいですよ、うん、バイノーラルの撮ったで、はい これを聞いていいいてるだけけでで気持ちいいんですけど途中からあのシンセのようにヘリコプターの低音がウおって入ってくるのは素晴らしいなと思ってます、うん、らしいです自分でもそこはツボって書いてある<笑><笑>スネークマンショーを彷彿とさせって書いてあるんですけどスネークマンショーでそういうのがあったんですか忘れてますけど<笑>教授はわからないんです誰か教えてください<笑>であっヘリ来ましたね、うん うういととと、はい、もう僕なんかはあのコッポラ監督の『地獄の黙示録』という映画、うん、長い映画ですけど、うん、あれであれベトナム戦争を描いた映画なので米軍が。 そのベトコンがいるらしき村をヘリの編隊が飛んでいって機銃掃射をする時のバタバタバタバタバタっていう音をまあいつもヘ リ, ヘリの音は響いてるんですけどねあの映画全般にあたってすごい思い出すんですよねヘリのあのバタバタっていう音ってなんか魅力ありますよね変変な僕も好きなんですけどで実際にその本当にヘリコプターの羽の音をまあ 収録ししてて使おうとしたんですっコッポラ監督は、うん、話とあの人音楽家の息子なんでとても音楽屋音にうるさいんですよねコッポラなんてね、うん、で地獄 の, のモッページの映画の音楽も含めて音だけの作業に1年間かかったその、えー、でそれを一緒にやったプロデューサーが僕の前のマネージャーなんでんあ の, あの聞いた話なんだけど「ヘリのあの音がどうしてもうまくいかない」 違ううん、それで僕がよく 使, よく使ってるあの古いプロフェットファイブというアナログのシンセサイザーがあるんですけど、うん、それで作ってパタッパタ。 いう音を作ってえー、そうなんだいい話を聞きました、えー、面白いなと思ってそれが採用されたんですねそれを採用し た,、えー、しただから本物の音じゃないんだってう、うん、そういうことはでも往々にしてあるみたいですね映画はまあ往々にしてあります、ねうんうん、まあ一種のだましなんで映画っていうのは<笑>、うん、でも見てる人は分かんない、ね、そうですよね。だからそのなんていうか見えないバレないために一生懸命 力力使って努力しててやってるという不思議な仕事ででしかも撮ったよりもそっちの方がよくなるってことですもんねもっとリアルだってアメリカはだっていうかカナダなんですけどハ、まあ、リウッド映画で活躍してる日本人の方でその音響効果をやっている人と友達になっていろんな話を聞いたんだけどまあすごいですよいろいろ本当のブルードーザーを借りてきて本当に崖 か, から落 こ, ことしたりとかそういうこともしてるんですよ<笑> それはブルドーザーが落ちるシーンを撮るためになんです、ね、じゃないんだと思うんですよ多分、違うために、何かのためにそれがやりたかったなと思うんですよ<笑>、それだけやって収録しても使えないかもしれないです、うん、監督が違うって言ったら使えない、だ、う、め、ん、になっちゃうんで、難しいですよ、うん、面白いですよね。うんうん すいません、話を余談が多くて僕はっていつも<笑>いやいざっ て, て<笑>、はいうそうかそうまあ多分教授も僕も長嶋さんも今日は塩釜工が一番好きだったのかもしれないですね良かったです ね,、うんうんうんねまあ、とにかくあれが本当に良かった、うん、水天窟も良かったですけどね、うんうん というわけで j w a v e レディオ o 坂本デモテープオーディションコーナーはおしまいですリスナーの皆さん今年もよろしくお願いします充実の2020年のスタートです、ね、そうですね「J−WAVE」